に。ええー、いさじさんと倉橋さん試合です。いさじさ ん, 倉橋さ ん, さん倉橋さん試合です。ああ、テスト、テスト。 えー、ただいまから当日予選を始めますそうなんですよ<笑>申し訳ないですがは、配信始まってるんですかねはい、えー、じゃあフォックスちょっとグダグダっと始まりましたがただいまから当日予選を行っていきます当日予選は9チーム、えー、8人と8トーナメントに0回戦1個 えー、ベスト8からプラス0回戦1個ということでまず0回戦のザ・カーニバルとニュートン・オ山ヤマの試合を行っていきますチーム構成はザ・カーニバル、えー、黒いワン・ホンダ大西 DJ 博士ダルシム玉島バイソンニュートン・オ山、ヤマ若松ベガ勇士キャミー倉橋龍ハーデストボーイとなります、えー、チャットで見ている方もしおられましたら 音声と問題ないかコメントいただけると幸いです今1台1台10秒、OK、じゃあ先方着席してくださいえー、っとどうしようかなここ若干タイムラグあるんだよね見ながらしゃべりたいから。 すいませんちょっとここの視線通していただけるとも う, もう申し訳ないですが、はいありがとうございます、はいそれでは準備整いましたので、2018FOX 当日予選スタートでーす<笑>さあ、先鋒戦はホンダ対 s h o n 黒岩ホンダとハーデストボーイ s ホンダいきなりわけのわからない試合。 さあしかわけの分からない試合ですが実は関西ではクスモンド対長田正月で割と頻繁に見かけるカードさあ黒岩ホンダが攻め立てるあっという間に大がついたこのカードはリードされると S ホンダちょっと攻めづらいんですが先にリードを取れば S ホンダの今度は判定の強い通常技が生きてくるというそんなカード なのでどっちがリードするかは重要さあしかし黒岩本多が冷静に攻めているさあこれは今のところパーフェクトさあ対応が完璧 さあ、黒岩が1人抜き、はい、さあ、次のラウンドワンまでにえキャラを決めてください決められない場合は指名になりますさあ出てくるのはついにニュートンの重鎮若松ベガ さあこのカードしかしキャラ相性的にはかなり厳しいので、まあ、ただ倉橋が大将だとするならばまあベガとキャミーならまだベガかという話なんでしょうかしかし黒いワンが強い<笑>さあおいちょ 飛び込みから無理はしないダブルに当てて表から行く、投げさあ、画面端に行ってしまったが、しかし、この辺は、豪快な立ち回りを見せているが、ちょっときついが、投げて、ちょっと受け身がらいがあったが、今のコーバーは少し厳しかったが さあ副賞はイサジキャミ、えー次はちなみに次の試合は裏切り者にはしようと寄せ集めになります。 さあしかしイサジミ、伊佐神かなり手堅く立ち回っているホンダ戦は慎重に慎重をキスがつながってないがあっと捕まったさあ、壊足が決まって1ラウンド目を取ったのは伊佐神。 さあ先端スパイラルで冷静に削って上げるさあ100立が当たって頭突きこの2発で体力がこんなに減っている最後小足大一応はめにいきました話とはいえ壊しの重ねるのは結構勇気がある行動と言えるんでしょう ああ大好きさあ苦しいが奥ラげ最後は江内さあ黒岩3人抜き大将は倉橋龍伊佐美さんちょっとしゃがんでもらえるとごめん まずはこの黒岩を止めたいがさあ波動拳まずは竜の前で試合が進んでいくさあ画面端ゲージもたまってこれは削りで使っていくこの方がまあ無難でしょうさあしゃがみアップあれは打ちあっと引っかかったがこれは食らって浮く がまだ大一はょうは、鬼むさは食らえる体力だったのでハードを打ちましたねさあダウンして画面を押していくさあ、こ第2ラウンドもリューペースです試合は進んでいく。 さあここはまずは様子見して削ったがさあ上が出ないが大事には至らずさあ引っ掛けて昇利これは決まり気 さ, さあとりあえず一心報いた続いて出てくるのは大西 DJ ペ、まあ、ガ使いとして有名な大西さんですが今キャラ編成の関係上、今回、DJ サビキャで使っているのは結構見かけますのでその実力はいかにといったところですがさあ、ラい投げスライディングさあ、関東はちょっと DJ が少ないので。 さあ今のところ小西 D が圧倒しているさあ真空おーっと重ねたさあ体力ほぼ同じぐらいしかし飛び切り一発当たれば死ぬので龍も全く油断はできないちょっと怖いがさあどうだ飛んだ当たらない 当たらない今当たったかと思いましたが当たりませんでしたね投げて投げて上流拳さあジャックスカッター投げている さあおっとジャック打っていくいい、ね、さあめくりを先読み気味に今ジャックを押しましたさあ3ラのンド目はあっと暗い投げいい、ねいいねいいね、さあ対空はちょっと不安がありますが立ち回りでカバーしている倉橋龍 してめくってスパコンが入って最後はフィニッシュさあロ回戦を勝ち抜いたのはザ・カーニバルさあそれではそのまま1回戦第1試合裏切り者にはしようと寄せ集めでタマちゃんのところのカーニバルはその次すぐ試合でえー5私の戦闘力は53万ですと カーニバルが試合になります準備しといてください<笑>さあワンピースピーは決まっているのかな<笑>どっちがどっち えー、っと裏切り者には塩が 2P みたいですね。 はいじゃあ準備できたっぽいのでじゃあ着席して始めてください、えー、1P がー す, すいませんちょっと私に筐体見えるようにそこだけ見れるようにすみませんありがとうございますさあ先方は AOBS 剣とスギ、えー、ガイルかな S 剣ガイル エスケンガイルはかなり厚い勝負まあ S ケン・有利と吉想が言ってますがまあ、かなり強い通常が強いんでね、えー、まあ、流戦とはまた違った戦いになりますとはいえ真空がないのはだいぶ楽なところ 投げて・さあ勝利拳ゼロドット最後は波動拳さあ裏切り者に塩チームは残疑が2体いるのでガイルは真っ先に排除したいはずですがさあ勝利拳出ないや出なっ 投げてさあ踏み込みだやすとソニックが1位さあ前飛びがなかなか返せないさあここでタコ様を投入 AOBS にいい扇ですねだいだいちょいやいやお前が盛り上げろ<笑>チームメイトなんだから<笑>さあセロテープが解説に盛り上げろと言ってますが完封されてるっぽいタコ様頑張ってほしい まあただ、いくらね S 剣強いといっても道義系ですから残儀は頑張れると思うんですがさあ体育出なかった、暗いルこれ浮き見えないやつ、めぐりじゃないが、さあ、ばっか目足。 回し蹴りさあまだ大将セロテープは取っておく。 アイヤパカ減るさあ間に合うこれがエスキャラさあクラッシュさあアパート 内足の空振りさあ投げて前と右にはロケティアさあ相内だがこれはデスケンが有利な展開 3ラウンド目も打ち合いですがさあエッサガの恐ろしさは下タイガーで飛ばして下タイガ外の対空とかわけのわからないことができますがさあこれは見てからは飛べないんですねさあ上が出ないがさあどうだ ザッパーガットが出なくて超流拳さあ AOB サンタで大将セロテープもう勝った勝ったとワンピー側は大騒ぎ、はい、さあセロテープの秘密兵器ザザンギーカーソル合わせてからセロエスホーク登場 まあ、回転系だからね使えるでしょう、はい、<笑>あああさあ反省の強い大パンチジャンプ大パンチを持ちますが完全無敵の昇竜拳の前ではあまり意味がないああさあ投げて受け身はないよさあ<笑> 投げられているー上り蹴りーーーーーその上り蹴りダブラリがない不便を感じているさあ正面アントニはできない さあ昇竜剣これはきついぞ上りりさあ AOB が4立て勝ったのは寄せ集めそれでは私は戦闘力が五53万とザ・カーニバルーえっ、ー、と, とエントリーの受付を誰かやってほしいかなうんん、うん、誰, 誰, 誰も無理か あの事前手伝い で, 手伝いでも手伝えますけど。ああそうそ う, そ う, うのあ の, の金代わりなんでちょっとあんまりないいい。そうそうだよねそうだよね<笑>。まだここの丸ついてないところはエントリー見なんで来たら受け取り と, とパンフ一部渡すのをお願いして。<笑> さあ相変わらずチームメートのように混ざっているユリッチですが全く関係ないはずなんですけど何なんですかねお前同じ大盛りのとこ行っとけよ当日予選なんだから裏切り者じゃねえか単なるさあハンモック対玉島バイソン・ブランカこれは結構きつい まあタマちゃんを出て出番なかったんで俺あっためとくわという感じでしょうかさあアッパースカシナにはバレていたがコパアッパーおおさあ<笑>散々ちん他の選択肢は散らすけど最後はつかむ そうなんです待ってもきついんですがこれバイソン攻めても強いカードなんですなんでこのあと何もないですよねここはきついところ<音楽>さあやりたい放題やっているバイスンまあまあまあ といったところさあこれで誰が出てくるのか53万、はい、さあ出てくるのは川島さんは確か DJ だったっけバイソンじゃないんすよね確かそうですね DJ ですね やりつけになっているさあことごとくエアスロの出足を叩き潰されている一応五分ぐらいと言われているこのカードですがやっとるまあオフ舟理論はね聞くに値しないまであるのでさあどうだ 投げてあーっと暴れていくまあ、永田正月 も, もうダイソンだけは苦手としてますのでなるべく倒しておきたいところですがうわーすごい暴れ方してるな、投げ返して。さあこうパン 掴むさ あ, もうあーっとグラウンドンウンさあ弟さんですかね <笑>さああの連携は違わなさあうまおあるか<笑>さあもう何もガードできないがそうなるよね<笑>今のは何にももう確定ですね 投げて掴んでヘッドおっと見せたら掴んでさあなぜかコパンを刻んでからの削りさあ大将の圧勝はおいバイソンかよみたいな顔してますがまあ DJ もですけどね まあ、でもね、倍賞を殺せればね、ちょっと面白くないと思いますよここが一番まマちゃん伸び伸び出てると思うんで相当きついと思いますがさあピヨッてはいはいはいとえっと打ってくさあうわあ打ってくさすがに飛び越し台は通さない すすごいでねあのヘッドの当て方が<笑>遅らせ読みヘッド<笑>さあ掴んで掴んでさあうむを言わせない永田の圧力さあそしておおうまああっと反応できない永田どうだこれ ゼロドットかこれゼロドットなあああって逆立さあ即大西でしとめに行くか<笑><笑>さあここは本田をぶつける<笑>飛びこ飛び越しコパン百列大頭突きですねはい。 分岐コンビネーション、懐かしいです<笑>さあ、横綱と結構このカードやってますが、最近はちょっと横綱を押してる感あるんで、黒村さんは、相そ戦を仕上げているという感じではないんでしょうが、まあ、普通に同キャラのイメージでやってるんですかね、<笑>さあ、待てる男かどうかがバイト問われる。 この戦いそして永田正月は待てない男として割 と, 割と定評がありますさあ解説に困る 年のせせい、年のせいらしいのか、これは年のせいらしい対戦内容なんでしょうかよくわかりませんがさあ待、待っている待っているがさあ、このラウンド足 し, しっかり待っているチームプレー、チームプレーができているぞ、長嶋津、ス<笑>ラムダンクじゃねえか<笑>。さあ 時間が微妙さすがにね<笑>リカはしねえんだよ<笑>さ あ, さあ削ってリードしたのは黒いワンそうなんですね四股蹴り結構あさあ撃ち ちょっと苦しいかさあここで町に入る黒いワンさあ味方どうだおお通常生まれあっさあどうだうんー息が詰まる打っていく打っていくまあ、前歩き確認して打つはいいですね さあしかし鬼武装もあるので時間がない待ちきったらまたさあ残すは大西博士の2枚プレッシャーかかってくるがどちらがいくか大西さあしかし DJ は相当相性が悪いです 大西 DJ にどこまでホンダ、d a ですか S ホンダ戦なんだよねちょっとまだ違うんでしょうがこれは捕まるとこれはあっまだ全然わからないさあ踏ませた トーぶ。あっ腹腹さあ当日予選ではまるで思えない緊迫感さあこれはスライディングさしたが 上手いさ今の反則取ったああおいよくコパン今投げ入りそうでしたけどあああっあっスパコンじゃなくてスライディングうーんさあ必死お互い うんさあ、これは正面おうぅ、大抵あーあああなしたーさあ、ちょっと最後、どういう読み絵があったのかというところですが。 さあ続いてどうもはじめましてと ASN48 長田正月健在ぶりを見せつけましたがさすがに四人相手は苦労重かったがまあ博士正月も見たかったんですけどね、えー、大西君が踏ん張りましたね なあさん暇だったらマ イ, マイクでもどうすか<笑>ああ負けちゃったーお疲れ様でしたいやいい試合でしたよ<笑>さあそれでは SGT お疲れとか言う、うんはい、あ, ありがとうございますどうもはじめ生とて a SA の48さあ次はえー、っともう始まってますが先方はお茶丸さんの本田とお茶丸さんと、えー、宮さんの剣ですね さぴよっている大一ちちょっと安いが死んでるねえーっとですねえーっとお茶丸さんの方がえーっとねどうも味を安いが 1P 側ですね 2P 側が SA のーティイトですさあヤさんの剣うまいんですけどね さあ、飛びが飛びはさあ投げるさあ台足<笑>いい体育これはさすがにきついホンダきついですねあれはちょっと驚きましたねさあ配信ではこのゲーセンホンダしかいねえぞと言ってますけどいやそんなことないですよ<笑>さあ確かにホンダ多いっすね<笑>さあ、んからズッキーさあお茶丸ホンダがお茶丸さんが強気にいってますね今さあ空対空ししましたね<笑> まあ、X ホンダはまあ空対空やりたくなりますよねやっぱちょっとの信頼度がないんであの位置は飛びたくなるんですよやっぱさあいい一文字からまずキきさあ鬼武装、ねね、死亡圏内でした ね, ねさあどうするさあ2番手は誰がいけるんですかねさあ有望は出せないでしょうからいや薬屋さんですえー、まあまあまあまあ、まあ、<笑>薬屋さんは出せないでしょうから ダルシムかバイソンということになると思いますがさ あ, さあそうですねインンテサン が, が行くようですねこの組み合わせはダルシム的には止めておきたいんですけれども大会ではでもやりたくないですよこれまあ、えー、あの一般的にダイヤはダルシムの方が上って言われてますけれども全然ホンダ勝つビジョンの方が多いんでそうですね期待値が違いすぎるというのがね投げて が投げてここはおっと安全に後ろ下がるかと思ったらドリルで行きましたねさあ、体育失敗戦とこれなんですよね中黄金パターンあの場合はチョップが潰れることがあるんでね、かなり危険ですさあ、開幕第100 100ですねさあ<笑>このねい、ノリノリでくる大攻撃と必殺技だけのホンダこれで普通に死ねます。そうね<笑> 一番怖いパターン大会で当たりたくないパターン<笑>あの冷静な爆弾処理があの<笑>要求されるという<笑>さあそしてバイソンフランさんですねフランさんのバイソン海外からお越しいただいておりますえあれ日本在住じゃないですかそういやしないけど<笑>さあ前飛んでさあここはきっちり待ってますねさあ相打ちになったこれは痛いさあしかしちゃんとヘッドを出していっておっと繋いでいく バイソンとして…おっと鬼無双フルヒットそしてしかしこっからは…これは何も入らないが…そうですねさあまだまだ全然…っおっとジャブを貫通連射力大事なこと自分も期待して打っちゃう時ありますけどね食、ね、らってもどうせジャブ一発だろみたいな感じでまあ実際にはジャブ一発プラス…削 り, 削りが来ることが多いですけど一応頭突きが間に合っちゃう時あるんで<笑> イソンも無条件でいけないですねいや一応ねぶちき間に合わないよいや、はい、無双は間に合う時あるし、ね、あまあきっちりグラウンド重ねてればヘッドも出るんで一応さあこれは後ろに下がってジャブ連打で何もしないよという意志を見せるとのが強いというねさあ引っかかってあれきっちり頂点付近で下り出しておけば止まりますよね止まるはずはさあ鬼無双 いさあオンチョにはいかずさあこれは変な当たり方でした あ,、ね、あっと1パングラウンド入れておきなかった立ちガードのモーションが変なんでああいう当たりはですさあ鬼むそを打っていくこの試合2発目<笑>さあお久しぶりの薬アフェイロンいきなりきつい状況で回ってきましたさあおゃまある覚醒してないと確かに覚醒してますね さあ、覚醒コマンドを使えば1回行動が増やすからねスパロボスパロボ<笑>アムロで覚醒4回行動とか強すぎだろそんなのあるの<笑>さあ<笑>さあクリアがフェイロン・ホンダはちょっと厳しいしかし昔おーっと手前よして逆裂水色フェイロンの攻略なんかホンダ攻略とかやってたような気がするんだけど懐かしいなおい<笑>基本大パンで待つんだよね ああそうっすね、そうバックジャンプはスフェイロンじゃないと落ちないんでししかし5段入るおっときっちり本田に入れるさあ、ジエこれはうまいですねバックジャンプ大パンで落ちるのはスフェイロンらしいですねさあ、これはおっときっちり入れていくジャパンからだったらつながるんですよね。 さあ支援支援と当ててさ あ, あとは大パン で, そうそうで、ね、攻めない意思を見せていくとさあ止めたさあそしてえー、っとどうもえー、っと ASN48 は2人目誰あ三3人目かさあこれはえー、なんとかキックリ 違う違うああヤンさんかヤンさんですベ、ね、ーダラリエさ ん, さんそう S バルログ、まあ、S バルログなかなか見ないですねそうですねしかも台湾からの資格そうさあ投げていくなぜ S バルなのかよく分かりませんがまあしかし基本の能力は高いから ね, かねやっぱねテラーがねえのはまあでも飛びと 爪だけでも十分強いということは爪を折れると拾えないんでねまあそうねそこが一番のだから全力で爪を折りにいくとかさあ折れた何もなくなる<音>さあクリア・フェイロンが抜き返してさあペースもつかもうという状況ですねさあしゃがみ大詰め さあレ ッ, レッカからレッグモードこれはエスバルログだと抜けるのきついんじゃないのかさつながっているつながっていてこれはショーパントビーパンびあのショーパントビを見ると何とかレッドさんを思い出しますね長野に ご, ご在住の<笑>ショーパントビから立ちシキック重ねとかねかあの銀色のフェイロンですよねそそそそうそうそうそ う, そう確か さあそして ASA の48出てくるのは誰だデレローさんが自分存じ上げないんだけど私もちょっとノーデータですまあ我々関西勢なんでねはいさあ薬屋が攻めていくさあ薬屋圧倒している仮にもあれですからねモア勢の残党ですからね残党優ラ<笑>残党優ラ<笑><笑> さ<笑> あ, あ、モアゼのボスのたまちゃんから、連絡もよこさねえと、昨日、昨日ヘイに先生いましたよ、<笑>それまた、シムカンの残党の、ね、藤井君と対戦してたという、さあ、削りきれなかったが、お, おっと真空、く る, やるさあ、デレローさんが取り返す、いい真空でしたねそうですね。 まあ、フェイロも打ちたくなりますよねあれ今ーガードしてくれり勝ちです、ね、さあ中足ワイヤーさあちょっとこれはやばいんじゃないかが変わ右足で投げていくいさあ勝利からめくり竜巻さああれかさあガードさせてって一気にる<笑>運ぶこれが<笑>すごい距離運ぶねっさあ支援で勝ったナクスリアさあ さあラスト割り出されましたねさあ吉尾吉尾か吉尾のフォークかそうなんです<笑>クそして薬屋さんはこういう対戦は得意だったはずそうね待てる組み合わせは相当得意だったからね<笑>さあしかし S ォークしゃがみキックが異常に強い<笑>まあ X リりは全然いけるんだろうけどそれでもどうなんだろうって感じです、ね、しゃがみショーパンでレッカー止まんじゃないの止まっても別にレッカー打たないっしょ まあヒットしたときだけって感じだろうけどね基本的になんか立ち台キックぐんぐん振ってるだけだと思うねああ立ち台パンとかねさあ投げてくるさあ今度の こ, こからしっかり逃げてるしっかり逃げてますねしか し, し, かしめ立ち台系めっちゃ減りましたけどねっ今2発目あと一発圏内までいった<笑><笑>さあ吉尾が っと様子を伺っている上を通してきたさあしゃがみ大キックあれ相打ちで転んで結構よろしいんですよね S の台足は強いですからね、まあ、ただねフォークの台足ってそのまま置き攻めいけないからね<笑>さあしゃがみ台パーダ相打ちすごいなさ あ, さあれしん劣化神経まで入らなかったかさあおっと台足そう台足がやっぱ早いですね早 い, の早い早早早いいい全然手が早いあそうなの 知らなかったさあ使わないキャラクターのことなんて二十何年かしばい。無視ですからねさあこれは安全削りあそこまでは完全にお前歩いたさあ真剣で削って勝ったのは薬屋が逆四立て<笑>さあどうもはじめましてですね、はい、さあ次の試合はグッチ界と重 り, りで非常に熱い組み合わせになっておりますさあよく知ってる 8人が当たるという<音楽>さあ友澤君、ガイルじゃないのかって、まあ、あのキャラクターの関係上フォ、まあ、ークを使わざるを得ないという状況でしたね。<音楽> さあ大森はですね、MB、あの鈴鹿あの今回、ゆりっちという裏切り者がいるのがちょっと問題かなっていう、裏切り者なのあのさっきね、あのタマちゃんのチーム応援してたから完全に、完全に裏切り者でしょう、なるほど<笑>直接対決になったときにどうなるかわからないと、下手したらね、<笑>わざと負けるまであるよ<笑><笑><笑>さあ、そうじゃあ。 始めていいきましょうはい、じゃあ着席して始めてください、えー、と 1P 側が大森ですね 2P 側がグッチい。グッチいはグッチそして、えー、と大森は鈴鹿そうですね グッチさんとしては相当厳しい戦いになるんじゃないかとやっぱりこの方 4, 4はダルシウム相当ネックになるキャラクターですから ね, ね98キャラの中ではやっぱダルシウムチュリューこの2体じゃないですか龍、うん、ですねあまあ、チュンリーですかあとさあ高いドリルからきっちりお釣り入れてやっぱりピヨりますね夜ヨルよやっぱ さあちょっと鈴鹿さん硬いですねさあ鈴鹿さんとしては落ち着いた立ち回りでいきたいところですがそうですねおっと竜巻合わせてくあそのまま投げて受け身がな い, 受け身がない、まあ、しかしおっと竜巻さあそして配信に割り込むたまちゃんの笑い声<笑>さあちジャブ中継さあ落ち着いていけるか 超パショパ ン, ョパン苦しいダッシも苦しいこれさあまあ四つ詰めていくそうインフェルノを削っておファイヤマジかおっとユンピョー失敗きっちりシングル入れ込んでましたねいあそこからドリルすら投げとかにしてたら抜けてた可能性もあるんだよねまあ手前打ちしてすら投げはないですねえ手前打ちしてすら投げはないですねさすがに 当ててすら投げはありますけどああさあそして出るのは MB さあこのバイソンは痛みを知らないバイソンとして鈴鹿さんちょっとしゃがんでもらえるとごめんなさいお願いしま す, あそ、ね、大丈夫ですさあ MB がゴリゴリ攻めていくさあ竜巻さあ掴んで掴ん で, 掴んでさあこのバイソンは調子に乗せると本当に めちゃめちゃ怖いよね、うん、<笑>そう大会でバイソンと当たるときいかに黙らせるかっていうのが重要になってくるから<笑><笑>さあなんか反応しようとして食らってるがさあちょっともう一発たまる圏内ではなさそうですねさあグランドシューもうちょいでたまりそうだったんですけどねためれませんでしたいやじゃなくてあのバイソン側がああバイソンはたまらないですね、うん、さ あ, さあヘッドで抜けて まあ丁寧な波動、ここら辺ブッチさんやっぱ上手、ね、うまいですね。さあめくり立つから投げて。が投げて、大, 大 足, い, 大足上手い、うまい。さあ十五15歳掴む。<笑>さ あ, ヘ ッ, <笑>さあヘッド。さあヘッド。<笑>さあド<笑>さあ恐ろしい圏内になった最後は掴んそしてもうけヘッド。クレイジーじゃなくてヘッドだね。あっちの方は確実だ。確実です。一度取削るんだったら確実ですね。あっちの方は絶対いいです。 クレイジーは重ねるタイミングがちょっと難しいんであちゃんとやれば大丈夫なんですけどなるほどさあそして出てくるのは鈴木バイソンさあバイソンはと、ってくかザンギアやっぱ取っザンギア取っておきたいところですけれどもこの組み合わせ正直微妙じゃないうんまあいい勝負でしょうさあこけて まあ、画面違うんでねああやっちまったーいやーまあでも鈴木君はあんまかけていかないので有名なんで、まあ、今でも半角だからスクリューは入れとかないとまずいでしょいやまあスクリューより台足っていう一緒じゃないタイプスクリューやっちゃうとやっぱ一回動き止まっちゃうんで、うん、さあ高めでいく さあ、グラウンドアップ相打ちさ あ, さあ体力リーダーんの残疑これで待てますが待てるけどクレイジーがあるんでなかなかこれは終わりでしょう、うん、多分でも今のタイミングクレイジー出ないまあ抜けることはできたのも ね, ね、はい、さあ高めから、はい、ジャンプで逃げる<笑>さあさすがスト5を結構やってる<笑> MB <笑> X は基本ジャンプじゃ抜けられないんですけどねさあしかしそんなにドンピシャで投げが重なってるわけではないのでさ あ, さ あ, あとは MB が変にクレイジーに削りにいかなければ大丈夫かなっていうところまで来ましたですね、はい、さあグラウンド削りに終始した、はい、さあそして MB が2人抜きかなそうですねさ あ, さあ話そして5近い和話と 誰だっけとりあえずはなさんが出てきたはなが出てきましたねさあバイソンはおやつというふうに言っている悲しいホイホイが見れるの か, なんかスターさんとかも結構ケチョンケチョンにやられたらしいからねちょっ と, っとあの大 レバー入れで大キック、ガードすると結構よろしくない状況になるのに、きっちりヘッドで抜けてきましたね、さあ<笑>打ってく、<笑>これも半角、あっ、勝手すんだ<笑>上、えーー。上でしたね、さあやっぱり調子に乗せたくない男を、まあ、しかし、調子に乗せたくないのは、ただしも同じこと。<笑> こういうキャラクター調子に乗せちゃダメですっていうさあ二万とこあっ投げて画面端投げて投げ て, 投げ て, 投げてクレイジーおっと浮いてたレックだったのかなよくわかんないですけど大キック投げをやろうとしてたと か, 強 気, <笑>つかみ強気のつかみ支援打てねえだろ怖くてと 投げ前は狭いからね、今のはたぶん支援以外抜け、抜けないでしょうさあ、強気にいったが、さあ、そして出てくるのは沼バイソン大将かな、大将です、ね、対象大将ね、ええ、さあしかし、沼さんだったらやってくれるに違いない、先導的なポジションですからね、さあ、先手を取ったのは沼バイソン。 堅いわ、自慢周りでは相当、手いありますからねさすがに仕込んでないから今のは負け格ですね、うん、ヘッドがたまらないんで、うん、冷静ですね、やっぱまあリバサで立てば、まだミスってくれるのを期待で今のは、つかみにいって、無理にはいかない。 おいあの中盤止めだ結構止まりますよねいやまあ止まるけどさあ今度は1点 MB のターンさあ<笑><笑>か見てから沼さんがなんかしようとしてるんですけどことごとく間に合ってないというか MB のいきあーっとうわ、ね、ヘッド<笑>、えー、おっとかよ。<笑>あそこでヘッド出します か, <笑>かえなあれ使ったら中盤ーオりで死にまで見えますからねさあ<笑><笑> 先手を取ったの MB やばいやばい乗ってきた乗ってきた何があってもいい方向に転ぶというねさあ<笑>さ あ, さあなんか知らんけどたまず突っ込むそしてこれ終わり、えー、グランドさあ MB が4たて<笑>さあ勝ったのは大森でですねさあじゃあえー、っ と, と準決勝第一試合準決勝第一試合ですね、えー、寄, せ寄せ集めとザカーニバル じゃあ伝統と信頼のグッチ会伝統と信頼のってそれは負けるという意味でかなどうなんでしょう<笑>さあ予選なんか抜け筆頭候補と言われてるザ・カーニバルとさあ寄せ集め さあしかし寄せ集めは結構強いですよこれ寄せ集めは AOB えー、っと今日はバルログじゃなくて S 剣 で,、ね、でラウールさんの龍とえー、っとオロさんのベガとオロナインさんのベガとジェネティの DJ これ博士がきついですねそうねダルシムが鬼門になります さあオッケーですじゃあーガーがえーと寄せ集めツーピーガーがあれですねツ、えーピーガーがザ・カーニバルさあザ・カーニバルは黒いワンホンダーで寄せ集めはジェネティ・ジェネティ・ TJ 見たことねえ<笑>読み的には当たってるのかもしれないが勝つ気が全くしないですねいやあ、はいっ ね、ガイルとかガイとかうまいんだよいやうまいんだろうけどどうなんだろう<笑>さあしかしそうですね1000相手ですからねそうさあ球は打て て, あバイアルって投げるこの辺はチュンの動きですね<笑>あれチュンリーの動きだろどう見ても<笑>さあ怖い怖い場合にホンダを着地させているがあ、ま、さあ投げてあさあここからさああー出ねえとか言ってさあはめられて喜んでいるあたりはュン<笑>と一緒 DJ 使いはね何か危ないことあったらとりあえずバックジャンプしてしゃがみショーパン打ってますからねさあやばいっすよさああのバックジャンプダイパン何なんだろうな<笑>さあスライディングでが中足に ガ, ガイル並みの信頼を置いて打ってますがリーチはないっすよソワがまあでもホンダ戦は使えるからねさあ死んだっぽい死んだっぽいねさあリバーサルと出ました さあ多分 AOB さんの S 剣がいくかと思ったんですけれどもラ ウ,、まあ、ラ, ウラウールさんのですねラウルさんのですねを当てたと、まあ、あ確かに S 剣よりは龍の方がいいですねラウールさん立ち回りはすごいです ね, そうですねさあ岐阜ラウールさんも乗せると非常に怖いんでそうね ここ結構キーポイントだと思いますまあ、多分ジェレティの役目は相手の先方を見ることだったと思うんで仕事はしたなっていう、まあ、確かにスカウターみたいなもんだからね、はい、さあダイヤシャドウあれはほとんどガードするしかないさ あ, さ あ, さあた冷たい歩き下がりさあ一番嫌な真空対プですね<笑>あれは本田かしびれるやつです そうですね0列中心に打たないタイプにはそれでいかないといけないんでさあこれは読んでいたさあ大脱椿これはちょうがおおーちょうじゃなくて大豆突きで落とすんですよね大体あれあそうなんだ、うん、地, 上 地, 上地上の投げ合いはね意外とねあーやばいでも話やっとけば さ, さあ真空使わないが あ, あさあ大昇龍これは真空で風邪確定ですね 100出されても OK とーとさあこれはお手本のような音楽戦たちゃんか博士でしょうがどっちが出るのかなラウルさんクラスになるとちょっとサブキャラの DJ だきつそうな感じはしますね前もっていっときますが1ラウンド目取られると選ばれますのでご注意くださいさああそして出てくるタマちゃんのバイトンこれを倒すのは結構至難の技そうですね タマチはノーマル系のキャラには本当はうまいですからね回転系とかあのお互い溜め系とかは当回転系が苦手な印象はありますがそうねさああおっと、投げてピ オ, ピオリーチだが落ち着いてるししおっと、中、う、国、ん、投げさあ乗ってるラウール・リュウこのリュウも乗せちゃダメなタイプですね、やっぱ。 ラウルもともとあれでしょ、あのー、オアシスとかでやってたりとか そ, うそうそうそうなんか音中に対イマン結構いい勝負したとかすごい話聞きますよさあ波動でヨ眠い状況だがおっとピッチり出るあれ 出, 出るとやばいねやばいね割り出しああお危ない危ない危ない今クイズ溜まってたんですが途中らしい<笑>圧倒しましたね<笑>さすがですねさあ博士きつい場面で回ってきましたね 分かっているのが DJ と考えるとこれ負けられないですよ高野爪さんから永瀬さん KKY さん頑張ってくださいとで私はもう頑張る場所なくなりましたんで<笑>運営手伝いの方頑張ります、ね、なんか妙に迷ってるがさすがに博士だよね博士かあ大西が行く大西君が行きますね、えー、あ残っているのが SKEN と SKEN と,、えーえー、とだベガベガかあまあダルシム取っとけばいけるという考え方なんですかね ベガニはでも DJ 取っといてもいいと思うんですけどねさあしかしラウールさんねあのきっちり待っても大昇タイプいや本当トにいっすいですああ受けミはラいのはちょっと痛いが受けミはラいのはかなり痛いがさあしかしシンクくさえたまればこの組み合わせはみたいな感じさあ中盤イプさあさすが大西君あそこらへんうまいですねいや先ほどもねチームのピンチになりかかったところを救いましたからねさあシンクん打たない飛び当たる、ね、おっと飛び決まって 真空溜まってる状況でね、逆に追い詰められてたんですけどね、さあ、タイムスファイヤー、あ、ま、だほんのほ本当強いね、そうね、<笑>さあ、中足、スライディングの終わり、にちゃんと見てますね、さあ、差し込み、中ライディングに、しかしだいぶ、ラウンサのほうも、けあし出したという感じ、大西君はあれですね、飛び道具使ってないキャラクターがメインだから、結構前歩きますね。そうですねために固執しないのは DJ 使い技術界は結構後ろをきっちり下がってとかスライディングで食べながらという行動が多いんですけどよく前に歩くどうだうまいさあ前に歩って投げるさあ差し込んで今のすら食らったらあーっとさあ投げたこれは大きかったですねさあそし て, さあそして オロナインさんのベガか青バット、まあまあえー、と、まあまあ、A O B さんのそうですよね。エスケンからいきますよね。エスからですね。当然だと思います。おおさあエスケンドのキャラクター お, お, おっと飛び込み勝負 半, 半分減りました。半分減ったよこのキャラ。<笑>さあくぐり投げ<笑>くぐり投げなんかサードみたいなこと言ってますけど。 あのジャンプ大キックね実はまあスライディングで潰れるんですけどねさあ青葉さんなかなかエアスラをガードしてくれないさあ足込み飛びさあなーとおちゃらせにいっていい空中竜巻でした ね, ね、まあ、SK の空中竜巻確かあの2分の1ガードルもついてるはずんかあそうそうで まあ、あんま関係ない状況ではありましたがめくり あ, あそうかでもめくりだと な, なるタイミングじゃないんだよね確かさあ今度はしっかり食めているさあちゃっさあ、投げる受け身はないです受け身ないから投げに行くのはいいですねとはいえね、勝利強いんでねうわ、はい、歩いている本当に歩ってる投げてい る, 投げてくるさあストツーの原点にパチンと返った立ち回り 踏んだ無理に置き攻めにはいかないですね確かにエ SK はそれでもいいと思いますよそうで、ね、っ見せて投げられると寒いとこなるんでさあしかしオニシ DJ は本当に歩いて前詰めますねしかしさすがにいかないと押されてきます ね, ますねいくらなんでも SK 入りだとあさあめくりが決まったがさあどっからいけないそうさあ最速でめくりがめくりが とりあえず空中で食らっとけばってい う, ういおっと今のはうまいさあトラットカーニマル今のはいい判断でしたねあれね昇竜暴れがショーだったのがポイントでしたね大とかね逃げとけばああすんだからすごい遠くまで離れればっていうねそうそうそうそう SK ならではのっていうさあそして出てくるのはオロナインさんワンちゃん生かしきりましたね さあこれでカーニバルが1点大優勢そうですねさあオロさんは思いっきりのいいことでいやーこれきついんですよ当たり前だけどあ、まあけどねまあ、しかし大西君はもともとベガ使いなのでベガの嫌なことはよく知ってるはず<笑>さあ中盤なっとさあ投げに行っんダブル2位5が全部投げられてるのはねちょっとですね あの辺で制することができるかどうかでタイ変わるんですがさあよくガードしたがさあしゃがみダイパンしゃがみショーパンみんな潰れるよねさあ正面からいったがあっ と, あとミミスこれは痛いち ょ, ちょっと早かったさあしゃがみダイパンしゃがみダイパン 強, 強いよね<笑>いろんなキャラクター流してるからねあとあのジャンプショーパンね 気軽に見ているさあ大西ベガがベガじゃないや大西 DJ が決めてさ あ, 決決さあ準決勝第2試合、えー、とどうもはじめましてたい、えー、と大森でさあ大西はわしが育てたって誰や<笑>なんかせんいさんみたいなこと言ってますけれども MK スーパーキャンセルさん知らないなあ そういや、なんか司会やってたジ、ジャ、イアンさんはどこ行ったの。飯食いに行ってます。ああ、そう。チームメイトと。なんか合わせということで。なるほど、なるほど。じゃあ、えー、っと。準決勝第二試合。そうですね、だいたい。一時半までには全部終わ る, 感じ、まあ、終わるでしょう。ちょうどいい感じですね。う二、ん、時から。スカイ。はい、じゃあ準備できたので、着席して、始めてください。 さあ寄せ集めの、えー、大森がユリッチで寄せ集めの大森がユリッチフランさんかな 2P 側が大森、えー、と 1P 側がどうもはじめましてフランさんのバイソン対、えー、とユリッチの、えー、とさあバイソンに浮気していたユリッチですが。 さあバイソンに浮気してただけあってバイソンが嫌なことは知ってるのかさあ投げてく投げてくさあ掴んださあ距離を置いて、まあ、ユニッチの基本ルーチンは相手が返すまでは一生同じことをやるという感じで、ねまあ、うなりますねでさあ体力同じぐらいになったさあクレイジーに打ってくまずそう構わず劣化ッそしてさあデカめのダンパッチ まああれですよねさあ支援で割ってこっちはヘッドで割っていくさあグラウンドおっと投げ返したさあ当たっておっとピオリチだったんだが投げるピオリチっていうか連動型当たってピオリ確定なんだよねあれうん何か前に寄り切りだけどつながるときは余いでピオリね<笑>さあレッカーで決めてって ス、え、ッ、ー、っ, ってやるよねーあああの大さあ気持ちよさそうになってるユリッチあさあ大キック投げを狙ってるわけじゃなくていやだから自動2クみたいな あ, あれは狙って大剣にしてると思いますよあそう、うん、あれ出始め空中から投げれないんだよね投げれないっすねさあ決めないとそうですねさあそして出てくるのは ね、えーっと鈴鹿だ子ですああすいませんテさんでしょ あ, 手、うんあ手、手さんでしょえんあ あ, か、うん、<笑>あ、そうだテ、ね、さんだ、ね、<笑>そでしょ寄せ集めの方はさあジャクレック片目から脱出したさあスナイパーチューックこれや あれっすよユリッチ勝つと博士とやってっからよーっていうやつですねあ、まあ、そうよくあるパターンね<笑>さあジャグレッカタミこれは相当いやらしいおっとテレポートうまい<笑>さあ税務署からスラスト税務署って言ってももう知らないで知らないだろうな普通ねさあテさんがフラフラ系の立ち回りですがこれは痛い<笑>さあ投げて そう、あのジャックレックは下手なおやつで手出すと巻き込まれる投げあれザルシブ何が正解なのレックジャックレッ ク, クキャ ン, いいキャン く, くぐって投げスラガード回りザーッとさああジャック中キック低めこれは痛い あ, 夜やあこれーっと前奏が失敗がさクラ暗い暴れフォローの支援さあクスリアくか 同キャラは嫌だと思います が, がこれで剣を出すのもしんどい確かに戦略的には薬屋 で, すでしょうがさあそろそろキュートの剣さあみやさんの剣ですね さあ、しかし、ゆりちは先方というかで行かせると相当伸び伸びやるタイプなんでね。ああでねさあ投げて、さあ、削りですね。まあ、はいだと劣化に対しああいますけどなんだ、えー、あ、あしよなす龍ととにてね、んかかかる言だら 竜出していくこれは怖いしいあああさあ体力リードした嫌な当たり方したこれがフェイロンの恐ろしささあこれで大将同キャラさあ薬屋対、はい、さああれですね ユリッチとジュリッチとさあモアゼの残党モアゼの残党対シーナマチの残党みたいな感じ で, 感じでさあお互い離れてなぜか支援を打っていくクスリアがそうこれはきっちり決めていくうまいですね今 さあこれでユリッチは誰とやってるからよって言えるんですかね<笑> い, っぱい言えないじゃないですかさあ今度はユリッチの方が攻めていくさあ釣り屋が冷静いっておっと釣りか<笑>あんだけ痛すぎだろお釣り終わりみたいな感じ<笑>ちょっとめり込んだらあれかよみたいな<笑>釣りの方がでかい誰かみたいなね<笑>さあ離れてゲージをためていく まあ、なんかイロン使いに何かやると半分減るからとても怖くて仕掛けられな い, みたいなまあそうだろうね<笑>手に受け身を取れないみたいな感じねさあ投げていってーっ見せたああごまかしたさあゆりっちのごま押しが寄った失敗してクラッターごとになんか支援暴れしてるっていうねこれゆりっちが散々暴れてあの たまちゃんのところ当たると全然役に立たなくて負けてもう<笑>あのそういうパターンですよ絶対ああよくあるパターンね<笑>さあということで決勝 は, 決勝はカーニバル と, カーニバルと、えー、大盛大盛でっていうとなんか神保町の芋屋を思い出すんだけどねおわ<笑>と大盛で、まあ、とかってああまあまあ確かに<笑> 角のお客さん大盛りですとかね<笑>そういう感じですよ<笑>まあエビの尻尾までちゃんと食べるとね大盛り無料になるからねそうそうそうっていうかもうなくなっちゃったけど移転しましたね今神田天丼屋って名前で、えー、ちょっと近いところにありあれのれんわけの店でしょ神田天丼屋はだからマスターは変わってないあそうか今は看板外しただけやっちゃうやっちゃうさあユリッチのドヤ顔がこう目に浮かぶと友田君もああまあそうですね、まあ多分その あのイメーあそのジ通りのドヤ顔してましたイメージ通りですねはい、はい、さあ当日1枠しかない当日枠を取るのはどっちのチームなのか今回当日枠きつすぎませんかねそうね<笑>さあ大本命と呼ばれてるカーニバルも楽な勝ち上がりじゃないですからね全然楽じゃないと思いますよ ぶっ放しのソバットカーニバルさえ食ら な, 食らなければみたいな な, なんか聞いた覚このある話ですが<笑>さあちょっと作戦会議は長いかまあ慎重になりますよね、まあ、ここはねそうなるでしょうキャラ構成も結構ねバイいお互いバイソンがいてダルシムがいてバイソンがいてダルシムがい て, がいてさあ決まったでは着席して 始めてください先方戦はえー、と、黒いワン対鈴鹿さあ鈴鹿としてはここは見せどころまあでも DJ 戦に寄り取っときたかったところはあると思うんでこの当たり方は本位なのかどうかっていう話ですがあとやる気になってしまったおっとショーパン止めていくさあこれ以上近づかせてはいけないのがダルシムギリギリで踏みとどまっている さあショパンレっといい大キックですね今、今のは。立ち切れはよかったですね、さあファイヤーモードに入っていく、さあここからの近づき方が絶妙なのが黒岩さんなんですが、そうですねさあ冷静だぞあの距離のスラストに勝てるのは、ホンダ・ジャンプショーパンチだけなんですよ。 もうちょっと近いとダイ パ, パンとか、えー、と試合が終わりかけた瞬間ですあっと今のファイヤーだったんだろうな痛い痛い痛 い, た い, たいあこれはやばいやばいさ あ,、まあまあまあしょうがないです ね, ですねこんな感じでねあっという間に取り返されるのがこのカード怖いところでして、ね、そうですね自分もいつもラッさせていただきますからねいやー本当にさあ開幕バックジャンプ台はまあ安定なんだろうねさあ怖いが さあそしてこれは確定ないかの前でそしてフレーム前離して。さあ、あこれはさあ今度はここどないのが重要よう、ね。どうさ あ, あこれは通してしまった。これはちょっときたかったが、なんとかだまだがまだ鬼武僧食らえる。食らえる。あーえるのこれはさあいやーこれはでかいでかい。 黒岩ん、まあ、話だったと思うんですけどね、あれ、まあ、そうねちょっと漏れちゃったからって感じ の, の喰らい方、まあ、最後のヨガファイヤーに対しての前ジャンプ中キックは、本田は、まあ、もうはんだ瞬間、ジャンプショーパンツとかさ出しておかないとそうないんで、続、ね、全然ありますよ、あ る, あるね、さあ、たまちゃん、出てきた、さあ、たまちゃん対、えーっと、鈴鹿だるしむ、さあ、おっと、ま、だ冷だ まだ予選、博士出番ないんですよ、ないね、それが吉と出るか、京と出るか、おっと、これは完全にダルシブペース、あ今のファイヤー当たったのはデカかった、中盤グラウンドを通してつんでいく、あっという間に逆っている、なんだこのゲームー、痛<笑>いゲームですね、さあ、しかし、鈴鹿も冷静に。 さあグラウンドをつかみさ あ, さあリスクを背負ってにいきますね あ, とあっと大、えー、パンから取ったところにグラウンドン、ね、おっとうまく暴れてこれ し, さあしかしこれゲージがたまるとやばいパターンこれはイメントケージですねさ あ, う殺しさあどうだ このラウンド超重要になるかも確かにあファイヤーおっ と, おおっと ち, ょっはちょっと中っが冷静だったさあ中央今のところルシンペースイパンダー相打ちこれちょっと倍イもきついねあゃ あ, っあよくあぶれた今の出会いさあインフェルノがあるのであこれでかいぞいやいやちょっとミスったああー ガードし根性地やばくね、今のはまあ、まあまあ、まあ、ミスあったけど、まあ、よくタマちゃんが踏ん張ったぞていうとめめたたちゃんを褒めたい、まあ、バイソン側としては積、ね、み状況だったんですよね、ねあれは垂直ジャンプに立ち台キックが打ちで、そうそうほぼほぼファイヤーでって終わりって感じです、ね。 あ, あだちゅ、うん、まあまあまあまあああるレックあっつか今の内角です確定っぽいな確定です大レックじゃなかったのかなうんまあ支援も多分間に合わないよね、うん、あのレックがワ1ヒットワンガードの時は、うん、内角内角だよね、うん、さあちょっとこれはさすがにきつそうかおうぞさあホイあック…あ めくりはちょっとしづらいんじゃないかな残し支援を狙ったっぽいかなだか、ね、さあほいほいタイムですよねない返しに行くわなああ、もうしょうがない、えー、強くねえしょうがねえやん強くね強い迷いがない来られると、うん、やっぱフィーロンは面倒くさいよねしかしまちゃんが爆弾処理しているできる いった ー, バイドー、まあ、まあまあここまでは予定調和予定調和え残ってんのがえ、えー、と残ってんのが m モさんとあブランカブランカとバイソンなんでブランカきついな、はい、っていうかこれ相手ダルシムと DJDJ、えー、DJ どうするかっていうのがねまあまずはタモちゃん倒さないとっていう話ですからそうなんだよなバイソンバイソンバイバイバイソンバイソン ちゃんどのキャラはどうなんだろうおいや割とアグレッシブに行くタイプわあっとつかみが鋭い差し返しで何か投げてるような感じだなつながってなかったがまあまあワンちゃんまあただ MB は乗せると怖いのでさあお、攻めわうわっとちょっと落ちたか わ、今、おお、えっあのヘッド打てんのが、エムビーの凄さだと思いますが。掴んで。もうせん。で、でさらに。さあ、今度はなんや。よくガードしたが。だいぶ。どうだ。さあ、おた、たまった。打っあた。打った。打っていく。だいぶ。どうだ。まだわからんぞ。ただ、体力がないんで。おお、いい、いいや。だば。あ、や、うん、あ、しっかりました ここで大ヘッド大 ヘ, ヘッド打っちゃえばいいだろいやーなんかやってくると思ったんでしょうまあやってきましたねうーんさあこれは体勢決したが勝負えモさんの意に期待したいこれ勝ってもね DJ ダルシムだからなそうなんですよブラン カ, ーーランカは相当ワンチャンあるとはいえ おちゃんが踏ん張りますねですねね、まあでままだわかりませんもうダンパンチ冷めない感じですねバイソンはい、まあ、らないと思いますこのカードにあどんどんあどああなるどああなどああなるほどあなどああなんああなるほなどああなるあなるほあなるほどあああどあなあ ナイスガードおっと立ちパン今のめくり入ってればねまあしょうがないっす立ちコパンで返すか、はい、さあ相内相内は惜しいガ ー, ドしてガードに入らないわネワズランカが、まあ、悪くない立ち回り相内ああ今ローリング出なかったら痛いですねそうあった 三段ピョンないよ。あーあーこれよく打った 無, 無責任クレイジーだいぶはじ返したおっ分かんねえあ、うん、っちょ、しうまいさあこれはああああああれはねずらせるんでねそう難しいですまつ、あ、かみがちょっと怖いからバクチっちゃバクチなんですけどまあまああの状況は打った方がいいと思う、ね、期待値持久戦になるとやっぱあの状況があるのも不利だからねおっといい 壊していやまだ、あまあ、ピヨンだあったかなさっきピヨンだあったから多分早めの投げに行ったのかなああ ー, あ ー,、ま、だ削れあーこれで終わったかいや、まあ ー, あー最後削られたかしょうがないっすということで、えー、カーニバルが東京ー予選抜けと結局予定通りとおめでとうございますおめでとうございます1回戦は有名です じゃあ、えー、本番は2時からなんで、えー、しばらくお待ちください。